すっきり。ドッキリ。ミント味。明けましておめでとうございます。どうも、スライニスタです。今回はお知らせです。今年は、企画として、こんなものを考えてきました。対して、スラゲプレゼンツ。今年のエトはネズミ年だから、ラットゲームフェスティバルを開催したいと思います。このフェスティバルは、 ネズミに関係するものが主役だったりするゲームを、この一年間でプレイする企画となっています。サムネに、このアイコンが入っているゲームが目印やで。他にも、通常通りネズミに関係しないゲームもやっていくので、見つけ次第どんどんやっていきますよ。そして、記念すべき第一弾は、 去年の12月の後半で放送したソニックアドベンチャーデラックスの続きをやっていきます。というわけで、今年も辛いイスタゲーミングをよろしくお願いいたします。